宮本君日本共産党の宮本武志です。さ、えー、る6月4日に発表された財務省報告書、並びに国土交通省の報告について質問いたします。まず財務省に聞きたい、このいわゆる森友問題は、あなた方の報告書10ページにあるように、昨年2月15日の衆議院財務金融委員会における、私の質問が最初であり、 あれ以来、1年4か月にわたって争われてまいりました。あなた方のこの報告書にはですね、えー、決裁文書の改ざんも、応接記録の廃棄も、その目的は国会で新たな材料を与えたくなかった、国会が紛糾するのを恐れたからだとされております。これはつまり、私の追及から言い逃れるためだったと、こういうことですか。財務省。 富山次長お答えをいたします今般、取りまとめをさせていただきました調査報告書の中にも書いてございますが、応接録の廃棄や決裁文書の改ざんは、国会審議におきまして森友学園案件が大きく取り上げられる中で、 さらなる質問につながり得る材料を極力少なくすることが、主たる目的であったと認められるとしているところでございます。宮本君、まさにお認めになったわけですね。財務省報告書十四ページには、森友学園案件に関する応接記録について、作成時点で一年未満保存、事案終了までと定められていたものの、この事案終了の時期について、 平成28年6月20日をもって事案が終了したと考えていた職員もある一方で、当面は保存し続けるのだろうと考えていた職員もあり、関係者間の認識は必ずしも統一されていなかったと書いてあります。これについて報告書15ページにかけて、森友学園事案に関する応接録で、1年未満保存事案終了までと定められているものについては、平成29年2月以降、 本省理財局において、森友学園との間であ、えー、本省理財局において、森友学園との間で売買契約が締結された平成28年6月20日をもって、事案終了にあたるものと整理し、田村義弘国有財産審理室長から佐川理財局長まで報告した上で、近畿財務局にも伝達されたとされております。この整理を行ったのは一体誰ですかまた 平成29年2月以降としておりますけれども、この整理が行われたのは、具体的に2月の何日のことでありますか矢野官房長。 調査しました結果では、職員の記憶が必ずしも定かではなかったために、具体的な日付を特定することはできませんでしたけれども、昨年2月9日の報道があってから、それほど時間がたっていない時期に、国会議員等からの紹介が相次ぐ中で、財務省理財局において、えー、応接録の保存期間の具体的な周期について整理する必要があると考え、報告書に記載いたしましたような整理を行って、理財局長まで報告したあというものでございます。 宮本君2月の9日の報道以降、理財局において整理をしたと、こういうことでありますが、これは非常に大事なんですね、16ページには、昨年2月22日、23日の野党議員の要求に対して、上記の通り売買契約が締結された平成28年6月20日をもって、事案終了に当たるものと整理していたことから、そうした記録はないものと整理し、昨年2月24日に回答したと。 書かれてありますそして、その2月24日の衆議院予算委員会、これがまさに私の質問に対する答弁でありますけれども、本件につきましては、平成28年6月の売買契約締結をもってすでに事案が終了していて、記録が残っていないという、佐川さんの答弁に結びついたわけであります。とするならば、先ほどの28年6月20日をもって事案終了という整理、これはですね、 昨年の2月以降と言いますけれども、まあ、先ほどご答弁になった2月9日以降、少なくとも2月24日よりも前に整理されたと、こういうことになると思いますが、間違いないですね。矢野官房長、私どもが調査した限りでは、そのとりだと存じます委員長宮本君。 6月20日をもって事案が終了したと言えるかどうか、関係者間の認識がバラバラだったのは当たり前のことであります。私が先日対談した会計学が専門の大吾聡東京大学名誉教授は、あれを売却行為と言えるのか、10年の分割で頭金にもならないぐらいしか払っていない、買い戻し特約もついている。私は会計学が専門だが、あんなものは売却と言っても、売り主の側から見て、 売上上に計でできるもののはなないいいいそれれをを完結ししたたたんていうのを聞いててう聞驚いたと語っておられました会計検査院、きょう来ていただいておりますが、戸田第三局長は、昨年4月25日、参議院財政金融委員会で、まだ全部完済されていないのに、事業終了というのはおかしいのではないかと問われて、一般論という前置きを置きながらも、支払いが完了していないケースにつきましては、 事業自体は完全に終了したというふうに認めることはなかなか難しいと思っておりますと答弁をされました。戸田局第三局長、間違いないですね。戸田第三局長、お答え申し上げます。委員のおっしゃる通りでございます。委員長、宮本君、そもそも森友学園との間で。 売買契約が締結された平成二十八年六月二十日をもって、事案終了に当たるものと整理したこと自体が問題なんですね。昨年二月以降というけれども、それは今明らかになったように、二月九日のメディア報道以降、二月二十四日までというふうに特定をされました。昨年二月九日から二十四日までの間には、財務省報告書十二ページにも書かれているとおり、二月の二十二日に、 菅官房長官が佐川理財局長や太田元理財局長、えー、平河内航空局次長を官邸に呼び、寺岡官房長官秘書官とともに説明レッを受けております。また二度目には、当時の佐藤航空局長も加わって、菅官房長官の議員会館の部屋で引き続き介護を持ったことも明らかになっております。財務省に聞きますけれども ここで寺岡秘書官も加わって、先ほどの整理を行ったのではありませんか。富山次長お答えをいたします。えー、あの平成二十九年二月二十二日に官房長官にご説明した際には、 森友学園案件の経緯のほか、取引価格の算定は適正に行われていること、また総理夫人付きや政治家関係者からの紹介に対して回答したことはあるが、特段問題となるものではないことなどについてご説明をしたところでございます宮本君、先ほど申し上げたとおり、この日の会合は2回たれてております官邸でで行っ会会会合合とそし後ほど度目のが議員館持たれております。 この議会間でそういう話し合いが行われたのではありませんか富山次長お答えいたします財務省として職員への聞き取りと行った結果確認ができておりますのは先ほどご答弁した申し上げた範囲でございます宮本君確認できているのは先ほど答弁した範囲であるけれども 確認できていない部分でどういうことがあったかはまだわからないわけですね。財務省報告書の20ページ以降で売買契約締結後に作成された応接録の取り扱いについて書いております。そこには昨年2月13日から14日にかけて近畿財務局と森友学園側の間で報道機関への対応を相談した際に作成された詳細な応接録についても改ざんされていたことが明らかになりました。昨年3月15日の 衆議院財務金融委員会で、2月8日以降、数日間の森友学園側との接触記録を提出するように求めたのは、今ここにいらっしゃる辰島議員でありますけれども、進興年度中の応接録を全く作成していない、あるいはすべて廃棄済みであると整理することは無理があると考え、報道対応に関する昨 年, 昨年2月13日、14日付の応接録については、存在するものとして、 提出に応じることとしたこう報告書にあるんですねしかし、中身が詳細すぎるので、用紙のみに圧縮した応接録を作成し直すこととし、つまり改ざんした上で提出をいたしました。財務省に聞きますけれども、ここに示されていることは、国会に廃棄済みと答えるには無理があるものについては、改ざんが行われたということですね。富山次長 お答えをいたします今、委員の方から読み上げてもいただきましたが、新興年度中の応接記録を全く作成していない、あるいはすべて廃棄済みであると成立することは無理があると考えたというふうに、われわれとしては、 認定ができているところでございまして、そういった意味では、すでに作成済みであった応接録について、中身について詳細すぎるといったようなことから、用紙の上に圧縮したという、作成し直すということを行ったというものと考えております委員長宮本君、財務省はです、ね、改ざんと文書の廃棄が同時進行で進められたことを明らかにしておりますが、これはある意味当然のことであります。まずは既に廃棄していて残っていないい残っな こう言ってですね、国会には提出しない。ところが、それが通らないもの。例えば決裁文書は、保存期間が長くないとは言えないので、都合の悪いところを消すために、会談したんですよ。ところが、今年三3月12日に、財務省が決裁文書の改ざんを認めた。さらにその2週間以上のちの3月30日、今年ですよ。なお、私に対して財務省は、 この改ざんされた二月十三十四日の応接記録を提出いたしましたこれ一体どういうことですか富山次長お答えをいたします、えー、先ほど来あのご指摘がございます昨年の二十九年にそういったあ詳細なあ 交渉記録を圧縮するという作業を行っていたということでございます。で、また、そういった圧縮されたものというものが、組織の中で、そういったことに事実関係は一部の職員が知り得た事実でございましたが、圧縮されたものが組織として保管をされていたということでございます。宮本君、圧縮されたものが保管されていたのはわかるんですが、圧縮されていないものも、 保管されていたんじゃないですか富山次長お答えをいたします今の点につきましては五月二十三日に九百ページを超える交渉記録をお出しするとともに 先般6月4日に調査報告書を提出する際に合わせまして、この森友事案の売買契約の平成28年6月20日以降の交渉記録もご提出をさせていただいているところでございますが、その交渉記録の中には、いわゆる圧縮する前の詳細版と、圧縮後の一枚紙になっているものといずれもご提出をさせていただいているところでございまして、そういった意味で申し上げたかったのは、 昨年の時点から本年の時点にかけて、詳細版と簡略版がいずれも保管をされていたと、そういう趣旨でございます宮本君いや、いずれも保管されていたにもかかわらずですね、今年の3月12日に改ざん、決裁文書の改ざんをやっていたことが明らかになり、平心抵当をわびてですよ、あの財務大臣が決裁文書の改ざんについて、 調査を指示したのは今年三3月、何日ですか。矢野官房長大臣の指示財務省といたしましては、本年3月以降、まずは森友学園に係る決裁文書の改ざんの有無につきまして調査を行いまして。 昨年2月下旬から4月にかけて、財務省理財局において14件の決裁文書の改ざんが行われていたことを、先ほど委員ご指摘のとおり、3月12日に公表いたしました、その上で、捜査の影響は十分留意しつつも、財務省として一連の問題の経緯、あるいは目的等について説明責任を果たす観点から、3月12日以降もさらなる調査を進めることとし、職員からの聞き取りと文書の調査によって調査をするということをいたしました、3月12日以降でございます。 宮本君三月十二日ですよ、三月十二日には改ざんを認めて、そしてこれは大問題だとなってた、そしてあなた方の手元にはですね圧縮されたとあなた方が言う、まさに改ざんされた簡単なものと、元の詳細なものと両方あったんですね、ところがその大臣指示から十八日後の三月三十日に、あなた方が私のところへ出してきたのは、 詳細なもの改ざんされたものを出したんですよ。いったどういうことなんですか。<咳>富山市長、まずあのお答えをいたします。あのまず冒頭そういった対応をしてしまったということについてお詫びを申し上げたいと思います。その上で、えー、あの本年三月に委員の方から た29年2月から3月の本省と近畿財務局のやり取りを記録した応接メモ、および森友学園側との応接メモ等をすべて提出いただきたいとの資料要求があったと認識しております。であの資料の確認には相当程度時間がかかるということもございまして、委員の秘書とやり取りをさせていただく中で、昨年3月に他の国会議員から要求がなされた際に提出した資料であれば、提出可能でございますという旨をお伝えをし、 了承いただいたことから、当該資料を提出させていただいたわけでございますけれども、いずれに達しても結果として圧縮したものをご提出したということについては、深くお詫びを申し上げます宮本君あの、今回の報告書十四ページにはですね、近畿財務局において作成された応接録が、随時、本省理財局の国有財産審理室に共有されていたと、探す必要もない、あなた方は手元に全部持っていたということが明らかになった。だから 答答弁弁だっっててありましたっていう答弁になってんですね、まあ、あの冒頭、詫びるのは当然でありますけれども、私はね、今もなお財務省は反省があ足りないと、されていないと、引き続き隠蔽の体制は続いているということを指摘せざるを得ません。そこで国土交通省であります。国土交通省は、森友学園案件に係る決裁文書の改ざん等の依頼に関する事実確認についての中でですね、 改ざんの依頼に応じたものはいなかったという結論を導き、本省航空局にあった決裁文書を、財務省理財局の職員が改ざん後文書に差し替えたという驚くべき説明を行っております。国土交通省の事実確認によると、昨年3月以降、会計検査院への対応について、財務省理財局と協議している過程で、理財局から 新規財務局の決裁文書に最終版があることを伝えられ、会計検査院の提出に向けて、本省航空局にある文書の確認作業を行いたいと告げられたと、こうありますね。これ、極めてキーな話でありまして、会計検査院に2つの違った文書が提出されて、会計検査院が財務省に問い合わせ、財務省が国土交通省のものはドラフトであり、財務省の提出したものが最終版だ。 と説明したことについても、私は党委員会で、こんな奇妙な話があるはずがないと、大臣にもご指摘を申し上げました。決裁文書にドラフトも最終版もあるわけがないんですよ、決裁済みの文書なんですから、二つも三つもあってたまるもんですから、大臣ね、当然、これを不審に思って当たり前だと思うんですけれども、そうじゃないですか、大臣。海老名局長。 お答えを申し上げます、えー、本省 の, あの調査今回の調査で、えー、当該本省の航空局の職員によりますと、えー、財務省理財局とのそれまでのやり取りの中で、えーまあ、どの程度の話かは分からない何かしら文書を修正している可能性はなくはないとも感じましたけれども、よもや文書について合理的な理由なく事後の修正などを行わないであろうと。 いいいいううこことととを認識していたということでございますで、えー、財務省理財局の職員が、法、ま、島、あ、航空局に来られることまでは、まあ、断れないことから、えー、念のため、えー、急遽ょ、近畿財務局が大阪航空局に発した決裁文書の原本が閉じられているファイルではなくて、そうした決裁文書の写しが入った別のファイルを、捜査会議室に用意をしておいたということでございます。宮本君 現場の職員ははそれは不審に思ったんでしょうよ不審に思ったことから、当該職員は部外者に原疑の文書を触れさせるべきではないと思い、念のため原疑の文書ではなく、その写しが入っていると思われるファイルを会議室に、えー、用意しておいたと、こうなっているわけですね。ところが奇妙なことに、その職員はですよ、その確認作業に立ち会っておらず、どのような作業が行われたかどうかについては、承知していないと。 なっておりますなぜ元気でなく、コピーを用意するほど警戒していたにもかかわらず、財務省理財局の職員だけを決裁文書を置いた会議室に招き入れ、確認作業に立ち会いもしなかったんですかか局長、えー、職員はあ何かしらそうした 文書を出している必要は重ななくてはないとも感じたので、先ほど申しましたように、えー、念のため、えー、急遽近畿財務局が大阪航空局に発出した決裁文書の原本が閉じられているファイルではなく、そうした決裁文書の写しが入っていた別のファイルを、通冊会議室に用意をしておいたということでございますが、まあ、文書の確認をするということであったということで、えー、またあの、えー 念のための別の写しのファイルを用意しておいたということもございまして、えー、当該航空局の職員はその確認作業には立ち会わなかったということでございます宮本君、そんな漫画みたいな話がありますか、大体いい会議室に置いておいたファイルというものには、表紙も何もなく、ただただ決済文書を裸で置いてたんですか。海老田局長 決裁文書の写しが入っている別のフ ァ, ファイルをです、ね、数冊、会議室に用意しておいたというふうに聞いております宮本君あの、そのファイルというものはあの、財務省理財局にもあるファイルですか、<笑>田局長あのそれはあの普通のいわゆるこうファイルでございますので。 あの理財局にあるのと同じかどうかというのはわかりませんけれども、航空局のその決裁文書の写しが入っていると思われる別のファイルを、とりず会議室に用意していたということでございます宮本君あの、当然差し替えればです、ねえー、置いたものと戻すものとは違うということは、一目見てわかると思うんですけれども、あの同じファイルを、うり二つのファイルをですね、 あらかじめ用意していれば、差し替えも、えー、用いでしょうが、それはなんかあらかじめこういうファイルに閉じて お, りおきますので、よろしくという、何かやりとりがあったということですか。警備大局長あのどういうふうな作業が行われていたかというのは、あの職員はあ認識をしていない、あのどうせその会議室にはご指摘しておりませんので。 承知をしていないということでございますからけれども、まあ、ファイル、こういわゆるこう普通のこうファイル、探査があるファイルを、フ<笑>ァ室に置いておいたということですので、そのうちの ど, どこでどういう作業が行われたかということは認識をしていない宮本君、いやいや、どこでどういう作業をしようがですね、あらかじめのファイルと同じファイルを、あらかじめ財務省が用意しなければ差し替わるわけないでしょう、人の意味でわかるじゃないか、表紙が違いや。 聞くところによると、国土交通省の職員は1名だということでありますけれども、財務省理財局の職員は複数人で行ったと聞いております。これ、財務省に確認しますが、昨年4月下旬ごろ、本省理財局の福祉財産審理室の職員が国土交通省の本省に出向いて、この差し替え作業を行ったのは、何人の職員ですか。官房 長, 矢野官房長 お答え申し上げます私どもが調査した結果におきましてはあ、このご指摘の点につきましては、報告書に記載されておりますけれども、昨年4月の下旬ごろ、財務省理財局の国有財産審理室の職員があ、国土交通省本省に出向いて、近畿財務局が作成した決裁文書の差し替え作業を行ったというふうに、調査結果として認識しております。ななお具体的な人数をを これは明らかにいたしますと、誰が行ったか等について、え詮索が及ぶ等々の恐れがございますので。この点につきましては、お答えを差し控えさせていただきたいと存じます。おかしい、おかしいじゃない。おかしい。いや、まったく、なんで人数も明らかにできないんですか。もう一度。おかだめだよ、そんなの。名前言うと言ってないんだよ。矢野官房長。<笑>えっ。と 私どもの調査におきましては、あのこの国土交通省本省に出向いて、えー、財務省の理財局、国有財産審理室の職員があ作業を行ってしまったというところまでは把握しておりますけれども、それにつきまして、えー、その作業を誰がどうやったか、そしてその責任の所在といったことを、もちろん我々は追及いたしましたけれども、その責任の所在、処分との関連との関係がございまして、 ちょっとその点についてのご発言を差し控えさせていただきたいと思います意味があじゃんそれはダメだよそんなの人数ぐらい言わなきゃ委員長言わせてください人数ぐらい野党官房長そらないじゃないそんなの何の調査やったんだ私ども。 不届きな行為をやったと認識の上で、誰がどういう指揮命令系統で、誰と連携して、どのような作業を行ったかということを厳しく追及させていただいたつもりでございます。で、その上で、あで、この責任の所在を明確にする上でも、その人数についてはちょっとご、ご容赦をいいいたただきたいと思います委員長、山本君、全然だめですね、全然まともに解明するつもりはないと。官房長あなたが責任者で 進めてきたけれども、そんな答弁ぶりではもう全然信用にならないと言わなければなりません、えー。では、国土交通省に聞きたいんですけれども、この財務省の確認作業を怪しんで、元疑ではなくコピーを置いた職員は、財務省が帰った後、すぐに残された文書と元疑を、まあ、仮にファイルの表紙が同じだったとしても、確かめなかったんですか照らし合わせれば、この時点で改ざんが発覚していたはずですけれども、 ななぜ、すすすぐに確認ししかかったんですか局長お答え申し上げます私どもの確認によりますと、航空局の当該職員は理財局、財務省理財局の職員が帰られた後、そのファイルの 中, 中, 身中身を確認することなく、元あった場所に戻したということでございます。 当該広告局の職員によりますと、理財局の職員からは文書確認としか聞いていなかったということ、それから原本の文書は保全しているため、財務省理財局の職員が確認した写しが入っている、いわゆる別のファイルがどうなったということにまでは、大した関心を払わなかったということで、通察のファイルを確認することはしなかったということでございます。宮本君 いや、元気を避けてコピーまで用意するほど不審に思った人がですよ、関心持たなかったって、そんな話は通りませんね。これね、大臣ね、常識的な対応は、大臣いいですか、常識的な対応は、元気を出して、改ざんされたり、差し替えられたりしないように自分も立ち会う、これが当たり前の対応なんですよ。大臣、おかしいと思いませんかこんなな奇妙な行動を 想定しなければならなくなるのは、実は改ざんに手を貸した、あるいは少なくとも財務省と示し合わせた職員がいたにもかかわらず、いなかったことにするための作り話ではありませんか、大臣石井大臣、えーあのぼあの、今委員会の冒頭、私から調査結果をご報告をさせていただきましたが、 まあ、財務省理財局からまあ国土交通省に対して決裁文書の改ざんを依頼したとの報道があったことから、関係職員に対してですねえ対面での聞き取りを行うなど、事実関係の確認を行った結果を今般、報告したところでありまして、航空局の職員に決裁文書が改ざんされているという認識は当時からなかったと承知をしております。財務省となんかすり合わせるんじゃないかというお話でありますけれども、 解明すべき事実の精度を高めるためにです、ね、財務省の調査状況については聞いておりましたし、国交省の調査の状況についても財務省に伝えておりました、決裁文書の改ざん依頼に関する調査につきましては、国土交通省、財務省、双方が独自に関係する職員に対して聞き取りなどの確認を行っております。その上で本件は財務省側と依頼された 国交省がまあいらしたということであればです、ね、そういう関係でありますので、まあ、それぞれの聞き取り結果を踏まえ、それぞれの確認状況は伝えておりましたが、双方の言い分をすり合わせたということはございません宮本君、いや、それは聞いていただいてもです、ね、誰もが不審に思う話なんですね。でね、なぜこんな苦しいストーリーにしなきゃならないのか、考えてみましたらですね、い、まあ、わば誰も関わってなかったとつうんだったら、一切、 改ざんされた決裁文書は国交省にはなかったと、こういえば話は簡単なんですよ。でもそうじゃなかったんですね、3月の2日に改ざんが明らかになった後国土交通省には改ざんごとされる決裁文書が1冊以上はあったんですね、海老名局長。 えー、ちょっとします。事実を喋ればいいんだよ。ね、そっち向けはいいんじゃ。さっきを止めてください。さいはい、調査において改ざんされたとされる別は別ファイルが入っていたとする文書は発見できませんでした。えー、本件の。 三年本年三月二日の財務省の決裁文書の改ざん報道を受けて、航空局において財務省が国会議員等に公開していた決裁書と、航空局に保管されておりました原本のファイルというものの内 容, 内容確認作業を行っておりました。その際に、本省航空局で財務省の理財局との調整を行っていた職員とは別の職員が、 個人的に作業用に保有していたコピーのファイルの一つに、財務省が国会議員に公開していた貸付決議書というものがあったようでございます。しかしながら、都会別の職員は当時、改ざん以来の報道がある前でございまして、改ざんが国土交通省の文書に対して行われる可能性については、全く認識をしていなかったため、 なぜ異なるものがあるのかよくわからないということでその作業用のコピーはまあ処分をしてしまったということでございます宮本君あったんですよねあったからあった話を作らなきゃならなくなるんですねもう到底ね、こんな話は信用できませんよ昨日我が党の辰巳幸太郎議員は参議院決算委員会で財務省報告書は佐川前理財局長の証人喚問での証言が 偽証罪に問われないように辻褄を合わせて作られていると指摘をいたしましたが、国土交通省の報告書は、国交省には改ざん以来に協力した職員は一人もいないという結論を、結論に合わせて作られていると言わなければなりません。全くでたらめな資料のものだと、私は言わなければならなと思うんです。次に、私が入手した、入手し、公表した昨年9月7日の 航空局長と理財局長との意見交換概要、この文書ですけれども、航空局長、見 つ, り見つかりましたか、江局長お答えいたします。ご指摘のやり取りに関する文書につきましては、行政文書として保存されている文書は残されておりませんでしたけれども、えー、現在、引き続き確認を進めているというところでございます。宮本君 今の答面は残されておりませんでしたけれどもというんですから、別の形で残されていたのかと思いましたら、探索中だと。<笑>いつまでかかるのかと思うんですけれども、この文書はですね、金井航空局総務課長が作成した記憶があると言っております。金井さんのパソコンで作ったであろうということも分かっております。金井総務課長は、この文書を作成した後 職員間で共有しなかったと断言できるんですか、宮本局長。お答え申し上げます、総務課長によりますと、ご指摘のメモにつきましては、手元には残されていないものを個人的なメモとして作成したような記 憶, 記, も記憶もあるということでございますが、他の職員にメモを渡したか渡していないかといった明確な記憶はないということでございます宮本君。 確認しますが、渡したか渡していないか、どちらであるかの記憶もないと、こうおっしゃってるわけで蛯田局長、他の職員にメモを渡したか渡していないかの明確な記憶がないということでございます宮本君、困りましたね、昨年9月7日ですよ、昨年の9月7日、まだわずか9か月前のことですよ。 9ヶ月前の自ら作ったメモを、えー、他の職員に渡したか、渡していないか、その違いすら覚えていないと。そんなことはね、もう言い逃れるためのデタラメとしか言いようがありません。必ずこの文書あります。あの、探索していただいて、党委員会に提 出, 提出していただきたい。局長。ヘル局長。 現在、引き続き確認を進めているというところでございます委員長宮本君、文書には、あ今、私の指摘した9月7日の両局長文書には、第三局長との局長折衝も行っていきたいという記述がございます。会計検査院、戸田第三局長、き、え、ょ、ー、来ていただいていますが、大谷財局長や海老名航空局長との局長折衝というものを行いましたか。 戸田第三局長お答えいたします検査の過程に関することなので、個別の事項についてお答えすることは差し控えさせていただきますけれども、一般論として申し上げますと、検査報告は国会に提出するものでありますことから、検査報告における判断の公正を確保し、誤りのないように期することが大変重要でございます。したがって 検査報告を作成する過程においては、事実確認や疑問点の解明などのために、書面を持って質問を発して、見解を聴取するほかに、局長級を含め、さまざまな段階で口頭による検査対象機関の意見等を聴取することもございます。 委員お尋ねの折衝という文言の意味するところは明らかではありませんけれども検査報告を作成する過程におきましては書面または口頭による検査対象機関の意見等を調査することを一般的に行なっているところでございますそして検査報告に契機すべき内容につきましては外部からの干渉を受けることなく案件の妥当性につきあくまでも 会計検査院内部における数字のにわたる慎重な審議のもと最終的には検査官会議の議決を経て、えー、自立的に決定しているところでございます宮本君あの。一般論でないと答えられないことはよく分かってるんですけれども、先ほど、さまざまなレベルで協議をすることはあり得るというご答弁でありました。重ねて聞きますけれども、一般論で言えばですね、事務総長級で協議するということもございますか戸田第三局長。 お答えいたしますあくまでも一般論というお尋ねでございますので一般論としてお答えいたしますが一般論としてはあの事務総長級で交渉することもあるあるかと存じます以上宮本君もう一つだけ戸田第三局長に聞きますが事務総長が協議する場合相手方は省庁はどのクラスが相手になるんですか戸田第三局長 答え申し上げます、えー、一般論としても、あのー、ど の, クラあの、相手省庁、どのクラスの方があ来て、えー、話し合いをされるか、意見交換をするかにつきましては、個々の状況によって変わってくると思いますので、一概には申し上げられないことをご理解いただきたいと思いますけれども、お一応事務総、事務総長は時間クラスということになっているところでございます委員長宮本君、事務総長は事務時間級なんですね。私は今回 事務総長、事務総長折衝が行われたというふうに聞きました。事務総長折衝では相手は事務次官であります。つまり国土交通省なら毛利慎二事務次官。そして財務事務次官は皆さんご存じの福田淳一事務次官であります。配布した資料1を見ていただきたい。昨年10月26日付、東京新聞の記事でありますけれども、 森友値引き6億円課題という見出しがございます。しかし、この日付、この記事は10月26日付ですが、えー、その1か月後、11月22日の会計検査院報告書には、この6億円という総額は削られました。まあ、9月7日に両局長が、総額はまずいと、えー、トン数にしようじゃないか、まあ、こういうことを話し合ってからですね、 えずいぶんそういう接衝が重ねられてきたわけですね。えー、この1か月の間に、事務総長、事務次官接衝まで行って、9月7日の両局長意見交換概要どおり、会計検査院報告書の書きぶりを変えさせた、大臣、私はこれはすべてがふたっと一致する話だと思うんだけれども、そうじゃありませんか、大臣石井大臣。 これは重ねて申し上げておりますけれども、個別の具体的な受験の中身については、検査を受ける立場からはコメントは差し控えさせていただいています宮本君、まあ、そうおっしゃるしかないと思いますね、やったと言ったおられる詐欺になりますし、でも、まあ、答弁を差し控えられたということは、そういうこともお一般論としてはありうるということですよね。 9月の7日意見交換概要によりますと、海老名航空局長は、会計検査院対応で、可視担保面積の考え方を認めさせて、リスクを遮断するために、見える範囲で、最大限合理的な範囲で見積もったと主張できるようにしておくことが重要と述べております。また、国会対応等というところでも、海老名さんはです、ね、変な相手に対してリスクを遮断するために、可視担保面積の考え方で見える範囲で、 最大限の見積もりりをしたと言えるかがポイントと述べておりますむしろ大田理財局長の側がですね、国の契約ルールもあるので、国として相手がうるさいので、広めに見積もったとも言いづらいかもしれないと、こう述べてるわけですね。国土交通省はなるほど早くから国会でも貸し担保面積の考え方を答弁してまいりました。昨年3月24日、参議院予算委員会で我が党の辰巳孝太郎議員の質問に答えて、 当時の佐藤航空局長は、本県土地の売買契約では、将来地下からどのような埋設物が出てきたとしても、飼い主は売り主である国の責任を追求できないことになっている。このため、売り主の責任を追求できない代わりに、土地の価格を決めるにあたり、将来埋設物が出てくるリスクの分だけ、土地の値段を下げておく必要がある。そこで、売却時点のみならず、 将来地下埋設物が出てくるリスクを見込んで、どれだけ価格を下げておくべきかということを、地下埋設物の撤去処分費用という形で見積もったのだと、こう答弁されましたが、海老名局長、これは間違いないですね。海老名局長 先ほどのメモの内容については、具体的なコメントを差し控えさせていただきますが、今の答弁の関係で申し上げますと、大阪航空局は平成28年3月30日に、近畿財務局から本県土地の売却に当たりまして、売り主の責任が一切免除される特約を付すことを前提に、本県土地に損する地下埋設物の撤去、処分費用の見積もりの依頼を受けまして、近畿財務局と協議調整を行いながら、土地の限界要因となる地下埋設物の対象範囲を見積もって、4月14日に 近畿財務局に提出をしておりますまた、この見積もりが近畿財務局に提出された後に、不動産鑑定などの手続きを経て、最終的に近畿財務局において土地の売却が決定されると、そういうような手続きになってきたということでございまして、佐藤前局長の答弁は、このように見積もった地下埋設物量が土地の限界要因となることから、それが土地の売却価格を決定する際の一つの材料として用いられることを説明したものと承知しております。 山本君っわわけのからん説明になってんですねこれね、委員の皆さんにも改めてご理解いただきたいんですが、二、まあ、つの考え方があるんですよ、実際にそこにそんなに埋まってるんだと、ねえー、でも確かめようはないわけですけど埋まってるども、本当に埋まってるのかどうかみたいな議論があるんですが、一方ではですね、ここで海老名さんが述べており、佐藤さんが述べたように、いやいや、それは本当にそんなに埋まってるかどうかはともかく。 やっぱりこれはもう、二度と裁判に訴えられないという前提で売るわけだから、この広めに見積もるんだと、えー、保守的に、つまりガチっと八億二千万きっちり分のごみがあるかどうかとかじゃないんだと、という議論なんですよ。で早くから佐藤さんは、もう去年の三月には国会でそういう答弁を航空局はしたわけですね。あのだからこの両局長、えー、意見交換では、そういうやり取りがやられて、 いるわけですね、つまり実際に埋まっているごみの量ではないと、この先どれだけのごみが出てきても、もう一切損害賠償請求されることはないという、貸し担保面積を条件に、えー、土地の値段を下げる、どれだけ下げておくべきかということを先に決めて、それを地下埋設物の撤去費用という形で見積もったという、こういう、まあ、あのご答弁だと思いますけど、これは間違いないですね。江 あの先ほどご答弁申し上げたとおりでございますけれども、えー、土地の、い、まあ、わばあその見積もりは土地の原価の要因として、どのようにその価格の、価格が、はい、その評価をするかというときの見積もりということでございます。委員長宮本君、資料2を見ていただきたい、これは国土交通省から提出を受けた資料であります、質権設定承認通知書と、質権設 定, 質権設定契約証書であります。 7件設定承認申請書には、上記のとおり7件の設定を承認しますという、えー、星山義行大阪航空局長の承認員がございます。内容は、去るメガバンクに対して、10億円の7件の設定を承認するものであります。平成28年10月14日といえば、8億円の大幅値引きで、わずか1億3400万円で国有地を売却したわずか4か月後のことであります。 貸し担保面積の考え方で、ただ同然、わずか1億円余りで買った土地を担保に、その4か月後には森友学園がメガバンクから10億円の借金をするのを大阪航空局局長は承認をしたと、これは一体どういう理屈ですか、航空局長海老根局長。お答え申し上げます。 ご指摘の質権の設定につきましては、森友学園との本県土地の売買契約締結後に、森友学園が限度額10億円を借り入れる契約を結んだことを受けまして、国が売買契約の解除や買い戻し権を行使した場合の売買代金の返還金の請求権に、森友学園側が試権を設定することについて、平成28年10月14日付で、 承認申請があったために、10月25日付で承認を行ったというものでございます委員長宮本君、われわれは籠池氏が国有地買取の直後に、この土地の不動産鑑定を依頼し、8月10日付で鑑定評価額13億円の不動産鑑定評価書を受け取っていることを確認しております、ここにそれを持っております。大臣ねエビナ局長は リスクを遮断するために見える範囲で、最大限合理的な範囲で見積もったというけれども、6月にただ同然で国有地を入手した森友学園は、早8月には13億円という不動産鑑定評価書を受け取って、この土地を担保に、10月には銀行から新たに10億円の借り入れを行う約束を取り付け、大阪航空局長はそれを承認までしている。全く、これはでたらめな話じゃないですか、大臣。 大石井大臣あの、そのご指摘いただいた事実関係は私、よく承知をしております委員長宮本君。教委員会にお示しをしたこの七件の設定承認申請書、そして大阪航空局長が承認している、この書類はどこかから私が入手してきたものじゃありません、紛れもなく、国土交通省から提出を受けた資料ですから、十億円の枠を設定したことは、 逃れよようのななないい事実んんでですすおかかしじゃ局長あの本件質権は売買、国が売買契約の解除や買い戻し権を起こした場合の売買代金の返還金の請求権に対して、森友学園側が試験を設定することにしたものでございまして、土地に対して、あの土地に対して7件を設定したというものではございません宮本君。 一億三千四百万、この土地に十億円のそんな設定ができるわけないですよ、だから、別途八月には、森友は独自に十三億の不動産鑑定書を取ってるわけですよ、何から何まででたらめな土地取引だったと言わなければなりません。そして、そのすべては安倍首相とその夫人が肩入れをしてきたこと、そしてそれが発覚するや、首相と昭恵氏を守るために。 嘘に嘘を重ねた結果だと言わなければなりません。安倍昭恵氏の承認喚問は不可欠であるということを申し上げて、私の質問を終わります。